店主マは阿蘇市内巻にあります阿蘇市商工会にお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますお願いします、はい、ではまずお名前と年齢そしてお住まいの地域教えてくださいえっと森下天音と言います、はい、年齢は19歳で、はい、住んでる地域は宮城に住んでます、はい、森下さんは商工会にお勤めになってもうどれぐらいですか、はい、今がちょうど2年目に入りました。はいうん 卒業後すぐに就職という形で、普段はどんなお仕事を担当されていますかす、ねはいえっと？私が担当している業務は小規模事業者の方々の基調や確定申告のお手伝いなど、その経理に関する仕事をやってます。はい。あのね、 卒業後初めてそういうお金を扱うのってなかなか緊張すると思うん で, すが<笑>うです、ね、難しいところとかありますやっぱりやっぱり数字が一つ違うだけでやっぱ大きな問題に発展したりするの で, です、ねうん、やっぱ一つ一つ丁寧にやるっていうの は, 少し心がけてはいますね、はい、あのそのお客様とのお仕事とか、はい、あの窓口業務があると思いますが、はい、そういったところは楽しいところとか何か。 そうですねもう会員様は大勢いらっしゃいますので、うん、やっぱ一人一人違う方が来られるのでですね、うん、こうあこういう方なんだこういう方なんだというか相手のお話しするのがやっぱ楽しいかなっていう感じですね、うん、じゃあこう向いてるんですねもともとそうですね<笑>お話をするのが結構好きなのでですね<笑>ああなんかその笑顔にね癒されているお客様もきっと多いと思いますはい、はい、じゃあちょっとプライベートのこともお伺いしたいんですかはい まだ19歳ということで、今、は、度、い、の成人式なんですよね、そうですね、ねはい、ま だ, <笑>まだ、はい、ですね<笑>結婚願望とかはそうですね、結婚はなるべく早くしたいですね、何歳ぐらいですか親が24、5になる年で結婚してるので、うんまあ、それまでに結婚できたらいいかなくらいですねなるほど、はい、じゃあ、あと5年ぐらいのうちにうですね。<笑> 人がタイプですか。とにかく一途な人が好きですね。うんうんうん、はい。というあなたももしや一途な。<笑>ああ、すごいとび一途じゃないかなと思います。<笑>じゃあね、こう真剣にお付き合いするならやっぱり一途な。そうですね。こうですね。はい。<笑>したいですね。なるほど。はいえー、ではそんな一途な人ともし阿蘇市でデートするなら、はいはい、どこに行きましょうか。おすすめのデートスポットは。はいえー、おすすめのデートスポット。うん。 内の巻でいえば、そこの内の巻商店街を歩いて回るのもいいと思うんですけれども、一、うん、宮になると、阿蘇神社 の, の門前町を歩いて回りたい、水木巡りをしたいなとかこ思います、ね、そう、はい、ですね。 今日はですね、麻、は、生、い、商工会の森下さんにお話を伺いましたが、はい、最後にあちらのカメラに向かってお勤めの商工会の PR をお願いします、はいはいえー、私たち商工会職員は迅速かつ正確な情報をなるべく早く会員の皆様にお伝えでき る, できるように頑張っておりますので、えー、お気軽に商工会への窓口で来られて、えー、いろんな情報を聞きに来てください、えー、これからも精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたしますはい。 えー、市の巻のあそし商工会にね笑顔の素敵な森下さんがいらっしゃいますのでお気軽にお越しください<笑>では最後はあちらのカメラに向かって二人で締めポーズをお願いします、はい、では、えー、今月の「フレッシュマン」はあそし商工会にお勤めの森下さんご紹介しましたせーのフレッシュマ ン, ュマン<笑>さよなら